はいーーです私たちは今イランの第二の都市イスファハーンに訪れていますジャジャーン2人と無事合流することができましたコジさ ん, んハンズボンいでまずいと、ま、ずい俺誰にも1回も言われんやってよ会った瞬間ハンズボンやばいっすよって教えてもらいましたこのイスファハーンですね かなり大昔に貿易が盛んで世界中の商品がここに流れ込んでめっちゃ栄えたらしいですその影響で世界の半分がここにあると言われてますでもしイランの歴史を知りたいならこのイスファハンに訪れろと言われるくらい歴史的で、まあ、日本で言うと京都のするようなイメージですねホテルの兄ちゃんも言ってましたそれでは一番初めに今も広場に向かいたいと思いますさらにイランに入ってもう気温もバカげたに上昇して 36度ぐらいまで上がってますバックパックからって歩いてるとマジでやばいですきついううあーなるほどでかいな世界の半分のここにわっとこうねまあそれも過去の話というかまあまあね半分もないですねうんどのぐらいあると思う多分一1パー以下やね<笑><笑> 観光客用の馬車たちがたくさん売りますよ。絵的に弱い。これ。すごいか。まあえらいあの幾何学模様が印象的で青が綺麗ですね。Hello. Hello. Hello. Are you? Are you ah, I'm from Japan. j a、yeah. Where、yeah. are you from? k you, Iran. Iran. Oh, Iran.、Yeah. Oh, really? Hello.、Yeah. Nice to meet you. Is this a mosque? Yeah. It's a it's popular a mosque. mosque. Yeah, yeah, Sheikh Lotfullah. Sheikh Lotfullah. It's a popular mosque.、Mm. Uh, if, if, you, if you have time, I、yeah, do.、Yeah. Uh, I don't know, walk around. if you、oh. want If you please, I don't know. Yeah, it's fine. Yeah, thank you. Thank you, t h o u g h We can show you a lot of different places if you want. Oh, Because oh. we are off today. Oh, really? You you, I, are you a couple? Yeah, we are a couple. Wow. My, my, my major is English. We really like、uh, foreigners. We really like to come to your country, Japan. Oh, wow. r e a l l But you know, know, it is so, so, so, so hard. Why? <laughs> exactly. You are so strict. Yes. Japanese people. Hard worker. Why, why <laughs> are you like、it. this? <laughs> I don't know. It's a culture. I don't know.、Yeah. My friend is. Okay, f i e Okay, yeah. Thank you. I'm happy to see, see you. Yes, yeah. yeah. yeah. やば結構なトイレとかに書かれてあるような幾何学模様っていうんですかねわなんかこう風呂場って言われても装飾ないねあ、中ひんやりしてるまたこのブルーの配色が涼しさを際立てさせるわあ。中はほんと中東らしい幾何学模様と光の使い方がとてもなんかうまいように感じました 薄く木漏れ日がですね、漏れてて、またそれも神秘的なものを感じさせますね。ま, あ、まとめると、神秘的なお風呂っていう感じでしょうかね、トイレ、タイル、えー、続いてモスクから歩いてホルド近い、チェヘルモルス、チェヘル、チェヘル宮殿に到着しました。 水も張られてます。この宮殿のこうプールの水っていうのは過去めっちゃ貴重で、それをふんだんに使うことで、この宮殿は超 v ップ扱いされてたそうです。確かにこうアジア系の柄もいい。なんか日本っぽい。マジ。ほんと神社っぽいよね。神社お寺お寺、木造、お寺、中へ突入です。おおなんじゃこりゃ。 なんじゃこりゃ大きな壁画は戦いが描かれてたりパーティーの様子が描かれてたり全員やっぱでも顔が特徴的ですよねめちゃくちゃ細かいところまで描かれてる微細画ですね結構歴史を伝える絵としてはかなり戦いのものを描かれてあってものすごく奥行きを感じますねメロンバナナミックス オッケーメロンバナナミックスプリンスいただきまます。まあ、ね、果汁も入った冷たくてひんやり甘い美味しいフルーツジュースですあ、アップルジュースは、うん、いアップル黄色ったそうですねこっちのアップル違うちっちゃいしあっシーオステッパシに到着しましたこれあ慌てていいんかな あここの橋はイランの中心部に位置するレンガ畳の橋になります全部でなんか32本の橋脚で作られているそうで多くの観光客の名所になっていますちょっと下に降りてみましょうかねあ結構なんか多くの人が涼んでますねたくさん人がいます今の青は奥までずっと連なってます奥の方までずっと。 水の色はもうダークグレーですねそれでは足挿入ですーじゃあも冷たいなんか山の水レベルにひんやり冷たいです暑い時はマジで気持ちいいですねこの場所自体も日が全く当たらずうひんやりしてます橋の上に来ました両サイドにホラーなみたいな小道があって、えー、メイン通りは ズバーンとこう切り抜けた感じですねまあ、あの水のあの足湯は暑い時には最高ですまあ、今幸運なことに川こう水量バーっといい感じに流れてますけど真夏の猛暑の時期になるとこの川がすべて干上がることもあるようです是非、はい、皆さんがこう訪れた訪れた時にはですね休憩を取ってから行かれると熱中症対策とか とにかく暑いのでまたこのなんかレンガの古びた感じがかなり昔に作られたんだろうなぁと歴史を感じさせます最後のポイントバーンク教会に到着しましたここはイランの中では非常に珍しいキリスト教の教会ですここには世界最小の聖書が保存されているということなのでそれを探しにやってきました 彼これ一時間近くは歩き続けているのではないでしょうか。もうそろそろ私の体力もレッドゾーンに入りかけております。めっちゃ 怖, いす怖いです。怖い。不気味ね。なんなんでコショコショ話ね。怖いから。わあすごいこれ絵が見渡す限り奇妙な絵が並んでいます。 グロテスクな絵も中には含ままれてますねしかも ゴ, ゴールドでゴージャスっちゃゴージャスっていうなんかその独自の世界観っていうのが表現されてます the the Bible. あ、えー oh、my god 世界一小さなバイブルとんでもない想像を超える小ささですこれはちょっとリアクションゲーして<笑>世界一小さなバイブル、えー、ありえんこれうやってみるのこれだってピンセットのレベルよね開け方 2km? <笑> <笑>刻む ね, 刻むね<笑>押し掛けイランは貿易とかが自由にないんで車の部品とかが一回壊れると修理できなかったり新品のものが手に入らなかったりするみたいなんで大体走ってる車バイクはボロいのが多いですね。 テヘランと比べるとこっちは昔のものが偉い残ってる感じだっん、ね、そうですね歴史ある街ですよねホンタクシーの値下げもマジで任せてよかったって思 う, う最初だっていいじゃんいいじゃんみたいなそうそうそうそう十月が疲れてたから十月疲れてたからもういいや乗ろうよこれで<笑>っていう感じでやりましょうそれ今後も値下げしてもくれえ最初がいくら提示やったあれタクシー3時それでダメダメ高い高いって言って十十。 もう3分の1に速攻をバフッと下げれてね、まあ、何にしろ本当値下げ交渉って大切だなって結構でハイハイ払い寄った方じゃないかなって思うじゃあ<笑>賢いなでちゃんとこう足をちゃんと使ってこうすれば節約はもっとできるやなっで、ね、そういう食べの仕方もあるんですよだかどっちが悪いとかないですかホスタイル違います、ね、次の年が C 確かもう暑くなりますからねあ暑さ対策ねそろそろ多分40度 東京でもないないイスファハーンを一言で言うとしばらくやってなかった、うん、<笑>まあ遊びたいならテヘランへ感じたいならイスファハーンへいいんじゃないでしょうかいや、まあ、イランの観光地ってイスファハーンってあとヤスドとかファンスド<笑>また次のイランのどこかの都市でお会いしましょう「<笑>ハッシュタグコッシー」 この感じが懐かしく感じる<笑>